Mm-hmm. ダメた。おい、子供くん、遊ぼうか。ええ、嫌なのか。そうか、勉強か。漫画を見てると違うんか。